はい、シラフです。ということは、思考シリーズですね。今回はですね、みんな大好き、ボロネーゼです。はい、要はボロネーゼって、まあ皆さん知ってると思うんですけど、ミートソースですね。これなんていうのかなボロネーゼとミートソースってちょっと違うんですよね。ミートソースはちょっと日本寄りで、ボロネーゼはイタリア寄りみたいな、そんな感じです。まあ、とにかく、今回作る上で何を言いたいかというと、ボロネーゼは肉料理だということです。なので、肉料理を、というところを意識しながら、思考のボロネーゼやっていきたいと思います。 龍ジのバズレシピはいじゃあですね材料、えー、紹介いきますまずですねボロ年生なのでお肉です合いびき肉あの本来ならばこれ牛肉を使うんですけども牛肉の挽き肉高いので、えー、使いたくないので牛豚合いびきで も, も全然美味しくできますで赤ワインこれ赤ワインはちょっと買ってきてくださいできればね濃い濃い方がいいんですけどもこれを使っていきますあとねホールトマトですこれ半缶分使います玉ねぎ1分の1個 ニンニクは2かけこれが今回の、まあ、肝になる隠し味なんですけどベーコンですこれ市販のベーコンで大丈夫なんですけどもこれ必ず入れてくださいあの味の深みがもう全然違いますんでベーコン入れることによってお主な食材はこちらでえっとあとパスタが後で太めの 1.8 のパスタを使いますはいそれではですねやっていきたいと思うんですがまず最初今回はですねこの赤ワインから使っていきますこれどう使うかっていうとまずですね、まあ、ここにグラスにあの適量ですで赤ワイン適量を注いでいきます そして、うん、あ、うん、あの、美味しいです。うん、うん、今日はこれを使っていきましょう。うん、美味しいです。あの、あ、これ、あれですよ。飲みたかったわけじゃないですよ。今日使うワインの味を確かめたんですからね。はい。<笑>これ、皆さんね、飲める方やってください。はい、飲める方は、この、あの、赤ワインを使って、こう、どういう味に。 仕上ががるるかなな想像膨ららませながらやるこれちょっと重要ですからねじゃあ茶番はこの辺りにしてやっていこうと思います、えー、じゃあまずね材料から切っていきますまず玉ねぎ玉ねぎを切っていきますはいこんな感じでねあ普通にみじん切りにしていきます、はい、で次 で、にんにく二かけは潰していただいて今回はね新鮮なにんにくなので芯なかったので芯取りません、えー、取る芯がないって感じですねはい買ってすぐだとねあのこういうこともありうるんですよねそこまでね、細かくしなくても大丈夫ちょっと粗みじんぐらいで で、ベーコンなんですけどもこいつはですね今回はねお肉と一緒に一緒の形にしちゃいたいのでえー、と、僕はねこうやって 細, 細切りにこれまあ、ちょっと 太, 太めのベーコンなんですけども細めのベーコンでもこんな切り方で大丈夫ですこんな感じにしてこれで、えー、細かめの、えー、大豆状にしていきますでねこのベーコンの肝なんですよベーコンを入れることによって豚のねうまみと脂身がね加わって非常に美味しくなります じゃあもうこれぐらいですね本来ならばボロネードで作るときソフリットっていうものを使うんですねソフリットっていうのはニンニクと玉ねぎとセロリとニンジン入れるんですけども今回はですねソフリット作りませんなぜかというと手間もかかるし何よりですね今回肉の香りと旨味を最大限に強調したいので香味野菜は最小限にします玉ねぎの旨味とニンニクの香りこれだけにしておきますはいそれではですねここにですねもう火つけちゃってオリーブオイル大さじ1これぐらいかなはい あのこれパックの牛豚合いきなんですけどもここに塩こしょうしましたあの片面だけでも大丈夫であとで崩しちゃうのでどうせそしたらこのまんま入れてくださいこれはですねボロネーゼをやるときはですね肉を焼いてくださいステーキを焼くように焼くんですそうするとね肉に焦げ目がついて香ばしさが増しますうんもうね肉のいい香りがもう充満しているそしてこの肉のいい香りでこう1粒で2度おいしいみたいなね これねミートソースとかだとねこうやってやらないでなんか最初から崩しちゃったりするんですけどもこれに関してはねこうやってやった方が美味しいミ肉に焦げ目がついてその焦げ目が香りとなって、ね、後から効いてくるんですねである程度焼けて時間ちょっと焦げてきたなと思ったらここでひっくり返すそうするとねこんな感じで、ね、いい具合にね焦げ目がついてるんですよこれも、ね、ちょっとね、えー、繰り返していきます火加減は、ね、中火から強火の間くらいで大丈夫です でまたひっくり返していくだ、はいねえっとこれ両面両面焼けたらもうね軽く崩しちゃいますそしたらここでベーコンでベーコンもちょっと炒めていくベーコンをね少しね炒めていくとやっぱベーコンからね脂が、えっと、出てくるんですけどもこうなったらですねちょっとねお肉 避けときますでここら辺にですねまずニンニクこれニンニク後入れです最初入れると焦げちゃうの で, でね油が出てくるのでこうやってねちょっと炒めていきます少しねしば色ぐらいになるまでねもうねちょっとね、えー、細かいところになってきましたねそしたらえー、っと玉ねぎ入れていきますはいで玉ねぎも炒めていきま えそうしましまたらね玉ねぎしなっとなってきました。そしたらね、えー、と全体混ぜちゃう肉もねいい感じに焦げ、えー、が出てきてるの分かりますかねでこれでね混ぜちゃいますこの焦げがねうまみになるんですよねそうしましたらですねここに、えー、ワインを入れていきますあその前に僕にワインを入れていきますあおいしいねこれねすごい安いワインだけど 200cc で赤ワインっていうのは酸味が強いんですねなのでですねえこの状態でね少し煮詰めます、えー、これをやらないとですねちょっとね酸味の立つ、えー、ボロネーゼになってしまいますんで煮立たせて赤ワインのうまみだけ残します こ, ここでもね中火で大丈夫ですよこのねボロネーゼはね家庭料理として日常的に作るんでもギリギリできるラインになってると思いますさすがに仕事から帰ってこれを作るのは無理だけど休日のランチとかであればもう全然作れちゃう そうするだけでま あ, 小1時間あればこれまあ23人前なんですけどももっと大量にやっても全然大丈夫ですからねこれ2倍量とかでもさっきの手順踏んでいただければ全然大丈夫です多めに作ってね冷凍しとくっていう技も使えますんでねぜひぜひやってみていただきたいなっていうふうに思いますうんうんもうこの状態でガンガンガ ン, ガン飲めます ね, ここね 汁気もう ほ, ほぼなくなってきましたでこの状態になったらですねトマト缶これ半分入れて、えー、ホールトマトですから、えー、形が残ってます潰していきます、うん、潰しながらこうやってみるとねほとんど肉なのが<笑>分かると思いますこれが日本のミートソースとはちょっと違うんですねだから肉料理です はいで、ここでですね、味付けちょっとしていきますお塩ね小さじ4分の1えー、っと黒胡椒ょうを、えー、入れていきます思ってる3倍でいいです、まあ、2倍かな、はい、この状態でホールトマト酸味を飛ばすために煮込んでいきますで、ね、これはね、えー、っとミートソースでもっと煮込むんですけど当は煮込みも短時間それで十分うまみが出ますなぜかというとベーコンのうまみを入れてるからですね ねえー、だいぶ水分、えー、飛んだと思います、ね、こうなったらもうミートソース完成でこれ火止めて置いといてくださいパスタなんですけども、えー、できたらねこれのパスタこれ 1.8 なんですよもっと太くてもいいですなぜかというとソースに力があるからだから パ, パスタも力が強くなると負けちゃうんですね、えっと、塩はねちょっと強めに入れていきます大体ねお味噌汁ぐらいの塩分で、えー、やっていきますこうやって押 し, しながらねやるとね全部入る あーこれちょっとあのこのまま茹でておきますでおこのミートソースなんですけどもさっきのね半量まあ半量量ちょっと少ないぐらいを入れましたここに四角をしておきますバターですはい、えー、バターを入れます、えー、とバター、まあ、5g から 10g あの こ, こってりが好きなから 10g 入れていいです今回は 5g ぐらいにしておきますこれで香りをつけていきますあと粉チーズ粉チーズね大さじ1ぐらいこれ全然出んねんなこれ まあ、ちょっとたっぷりぐらいでいいでです、えー、ちょっとねえー、と混ぜ小銭にしておきますはいだから ち, ょちょっと火かけておきましょうかチーズのうまみとバターの香りを入れていきますパスタも茹で上がったんですけどまずねあのゆで汁大体ねお大さじ1ぐらい入れちゃいますはいそしてねスパゲティなんですけどもここからえー、入れちゃいます、えー、麺についた、えー、水分もね、考慮してね入れちゃいますこんな感じ こうするとざる使わなくていいしあと、えー、でねこのゆで汁も使えますんでねこのゆで汁はソースが固かった時に使いますはいこんな感じですねまあ、少し火かけましょうかはいで、えー、これで、えー、混ぜていきますやっぱ肉のソースだからね、えー、結構ね混ざりづらいんですけどもちょっ と,、えー、と濃さが濃さがあのー、あれがあれなんであれを入れていきます うん、非常にいい感じになったんじゃないでしょうかじゃあできましたのでいってくださいこれ、ね、パスタねじりながら入れるとじゃね今回はねミートソースかなり多いですだんだん仕込ませてください全部上に乗っけるとミートソースになっちゃうんでねえっ、ー、とねパスタ肉パスタ肉みたいな感じで盛り付けたほうがうまいです、ね、持っていく よしで、えー、とここに好みなんですけどもあの、おいチーズそして、えー、カセリこれがあるとねあの一気にレストランっぽくなりますんで、えー、かけてあげるとおってなると思いますはいじゃあこちらでええ至高のボロネーゼ完成で す, 成ですはいそれではですねできました食べていきたいと思いま す, いただきます ワインはあの中風ぐらいまで入れるのがいいんですけどね足りないのでそれではいざ陳情味食べますいただきますうおああ黙まんこれ 最高にうまいもうね肉の旨味ががッツンときて非常にいです今回見てて分かったと思うんですけどコンソメとか使ってないんですよねこれはですね肉の旨味とアクアイの旨味とベーコンの旨味、あとチーズの旨味素材の旨味を全部生かした感じなんですね非常に力強くも素材の旨味たっぷりの仕上がりになってます 甘いうんで今回はですね赤ワインがあさりめの赤ワインだったのでこれこれでものすごく美味しいんですよでもっとねフルボディの赤ワインとか使うとですねもっと香りが強く出てですねコクも強くなります使うワインによっても結構味わいが違ってくるのでそのあたりも、えー、と楽しいと思いますあマジとにかくね肉料理うんうんま、うん、あー。 これうまいついでにもう一個やっていいですかこれね半分しか使ってないでね肉をもっと余ってるんですよそれをどうやって使ったらいいかっていう人が結構いるので僕の超おすすめのまかない飯ちょっとやりますんで本当トまかない飯、うん、いいっすかご飯、まあ、僕は里のご飯いつも使ってるんでこれ里のご飯 ちょっと温めておいたボロネーゼそしてねうちの冷蔵庫に持ってた、えー、シュレッドチーズですね、はいえー、これを、えー、乗せて温めましょうか、えー、電子レンジで、えー、1分か1分弱ぐらいやればとろけると思うはいということでこんな感じでチーズがいい感じでとろけましたねそしたらねブラックペッパーを少々えっとパセリ 少しパラパラっとかけてですねで仕上げにお好みでいいんですけどもし少しこれでまかない飯ボロネーゼ丼の風ですこれがねまあ合わないわけがないいただきます もう食べてもらいたいな<笑>皆さん多めに作ってくださいうーまいぞこれ最後にかけて醤油がすごくマッチングしてますねうま、ん、い、うん、ちょっとこれはやばいんじゃないかうんいやボロネーゼもすごいおいしいんですけど一滴するぐらいうまいうんもう一つだけ言わせてもらっていいですかね天才だと思う 僕。ずっとかい飲めるもん、これ。本当美味しい。多分ね、タバスコとかも。非常に合う、合、うん、うん。たまらっ。まあ、とにかくね、これ肉の旨みがね、ガンガン詰まってて。 本当に美味しいこのボルネスソースっていうのはあの非常にいろいろ使えてミートドリアにしてもいいですしねこれほとんどミートドリアみたいなもんですからねこれね、えーえー、そういう ふ, ふうにしてもいいですしもう本当に用途が非常にねえっ、ー、といろんな用途に使えますのでもう赤ワインもかなり使っちゃったねこれね<笑>なのでぜひ皆さんこれ本当におすすめですやってください<笑>今日のあれ、のー、はいかがでしたでしょうかね まあいろいろあると思うんです、もう本当に、そんなに酔っ払って、お前、仕事するんじゃねえとか、もういろいろ言われる、いい、もう、飲 ん, んでいい、みんな、あっ、うん、あの仕事、だって、仕事、いや、その仕事できなかったらしょうがないけど、一応できてるので、はい、仕事できる人は飲んでくださいね、あとひあの、なんか上司とかにごちゃごちゃ言われない人は、もうちょっと、あの、こ<笑>れ、ね、ね あ大丈夫。テレワークとかだったらね、多分飲んでても全部バレないからね。ちゃんと仕事しましょう。あの、僕はちゃんと仕事してるかどうかわかんないけど、多分美味しいものはつけてると思うんで、そういう、そういう感じで、もうなんか、もう楽しくやっていきましょう。ね。楽しくないと料理は終わりないんだね。なので、皆様、このチャンネルを、このチャンネル皆様の応援がないと本当に潰されてしまいますので。<笑>あの、皆さん本当にご協力お願いします。